皆さんこんにちは NGO 世界を見つめて司会進行を務めます認定 NPO 法人 d i a l o g for People 代表理事フォトジャーナリストの佐藤圭ですそして今回もご一緒するのははい圭さんよろしくお願いします同じく担当します鎌倉幸子です皆さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまあ、今回であの15回目ということで既に何度も見てくださっている方もいると思いますけれども初めての方もいらっしゃいますのでこの番組の説明をお願いいたします、はい はい、この番組では毎回日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いて現地での活動やゲストの方の思いを伺うそんな番組です、はいあの。先ほども言いましたがもうう回ということいこでそうですよね、はい、世界中のさまざまな地域で活動している NPO、NGO の皆さんに、ね、あのご出演いただいて本当に世界が広がりました、はい、私も。はい、もう本当にあのこれだけ多くの 団体が活動しているというだけでも心強いですし、まだまだ本当にあの僕らが紹介しきれていない団体さんもたくさんありますので、今後ともよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。はい、それでは早速なんですが、本日のゲストをご紹介いたします。え、本日のゲスト、認定 NPO 法人パルシック民債協力事業担当の小栗彩香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 実はあのパルシックさんとあの僕もあのお仕事をご一緒させていただいたことが何度かありまして特にあの東ティモールというあの南の小さなあの国の取材に行くときにです、ね、パルシックさん の, あの活動地であのコーヒーをいただいたりだとかそうした思い出もあるんですけれども今日はちょっとあの東ティモールのことにはあの触れられないですけれどもパルシックさんの活動をじっくりと聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますお願いしますよろしくお願いします。 では早速なんですけれども、パルシックさんのことを知らない方に向けて、パルシックさんが活動を始められた経緯であったり、団体としてどのようなことをやっているかなど、スライドとともにご説明をお願い、よろしくお願いいたしますはいと私たちパルシックは、国際協力とフェアトレードを中心に活動する NGO です。 ただ、あの、一般的に使われている国際協力という言葉は使わずに、私たちは民際協力という言葉を使っています。えっと、市民と市民の協力、人と人の協力ということであの、民際協力という言葉を大事にしています。で、活動理念としては、あの大事に大切にしていることはあの、地球上の各地で暮らす人々が国民国家の壁を乗り越えて直接に に助け合う世界を作っていくまた同じ時代に共に生きる人間として相互に支え合う道を開いていくということであの人と人っていうことと一方的に支援をするのではなくてお互いに支え合うということをあの大切にしていますで私たちが行う民債協力は えー、とちょっとステップが3つほどありまして、まず内戦や災害が起きたときに、緊急支援として、命と尊厳を守るために食料だったり、医療品、建物の修復などとして入った後に、復興期は整形支援、えー、と商品を生産して、被災者があの生活を取り戻すことができるような支援をしています。 その後、経済的自立を目指して生産した産品を市場につなげていくといった活動をしています。パルシックが長年活動をつ続ける東ティモールの場合ですと、緊急支援でまず医療品だったり食料の配布を始めました。そこから状況が落ち着いてきたら、復興期には東ティモールは あのコーヒーが特産品なので、コーヒー生産者の支援などを通じて、えー、被災者の整形支援を行いました。その後、えー、経済的自立を目指して、産品を市場につなげるということで、えー、この左の写真は実際、日本で販売している、えー、コーヒーになるんですけれど、東ティモールからコーヒーを輸 入, 入, 入, 入して、フェアトレードのコーヒーを販売したり。 と右の写真は、えー、東ティモールの首都ディリに2年前にオープンした、えー、カフェなんですが国内の市場につなげるといったような活動をしています。でえー、パルシックの設立経緯なんですが、えー、遡ること50年前ですね、えー、1973年アジア太平洋資料センター、えー、通称パルクの設立までさかのぼります。 えー、当時、えー、南北問題、えー、途上国と先進国の格差の問題だったりとか環境破壊人権侵害など今もまあ続いていますけれど、えー、特に矛盾をはらんだ時代でアジアの調査だったり研究アドボカシーの活動を行っていましたそんな中で、えー、1999年に東モールの独立運動を支援して 見えてきた課題や問題に対して現場で直接的な活動を行う機会が増えてきましたそこで2008年にパルクから民債協力とフェアトレードを目的に事業を分割して東ティモールとスリランカの事業を継承していますなので2008年からこれまで約15年ほど活動を続けています 現在はですね、アジアの9カ国で活動を行っていて、2011年には東日本大震災被災者支援を始めて、その後、西アジアのパレスチナやシリア難民の支援を始めています。特に注力している活動としては、外国の占領だったり侵略、あるいは紛争の下で自然災害によって、 自立的な発展を阻まれた人々が暮らしを取り戻すということに重点を置いています。で、民カフェの国内の居場所の運営を2018年に始めて、2021年にはミャンマーの緊急支援を、そして2023年今年トルコ・シリア地震の支援を開始しました。以上になりますが、えー、私たちパルシックの簡単な説明になります。 ありがとうございます。それぞれの本当にあの社会的なニーズからこう動き出してプログラムができていくというのが本当にあの民災、民とい う, こう人の目線に立った活動だなということを感じます。そしてあの3つのフェーズのお話がありましたけれどもまさにその最初期である緊急支援というこの緊急支援に携わるお話をお伺いしていきたいんですけれども、まあ、皆様もあの記憶にあるかと思いますが2023年2月初頭にです、ね、トルコ、シリアを中心とした大きな地震が起きました。 で、あの、そちらの緊急支援には、あの、パルシックさんも初動から動き始めたということですので。そちらの、あの、緊急支援についてお伺いできたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、では、それでは、トルコ、シリアの緊急支援についてお話しさせていただきます。えー、皆さんもニュースでも連日報道されていて、ご存知かと思いますが、二千二十三年二月六日にトルコ南部のガジアンテップ。 北西を震源とするマグニチュード 7.8 の地震が発生しましたパルシックはですねすぐにあの職員を派遣し現地調査を行っていますで、えー、と左の写真はシリアの発災直後の写真右は、えー、トルコの写真になるんですが本当にあの建物が がもう崩れて、もうがれきになっているようなところが非常に多くて、写真を見るだけでもあの胸を痛めるというような状況です。で、パルシックが、えー、トルコ、シリアですぐにあの派遣して、現地で活動できたのは、これまでの現地での活動経験があったことからです。えー、トルコでは年、えー、年から2019年に 今回の被災地でもあるトルコ南部のシャンルールファでシリア難民の支援を行ってきました。食料配布だったり、越冬支援、また子供の保護事業を行っていました。左の写真はあの子供の居場所支援で遊びやレクをやっている写真になります。またシリアでも2019年から国内避難民、帰還民への支援を行っています。 食料配布だったり、新型コロナウイルス対策、また農業の生産支援などを行っています。現地での知見だったり、ネットワーク、人とのつながりがあったことで、今回すぐに活動を行うことができました。まずはトルコの被災状況ですが、死者は5万人、負傷者が10万人を超しており、被災者は910万人に上っています。また、 被災家が壊れて移動を余儀なくされた人も300万人に上りますインフォーマルセットルメントと呼ばれる政府がの支援がない非公式の転倒避難場所というんですかねに避難している世帯も160万人に上りますで被災地の特徴としてはトルコは世界で一番の難民を受け入れている国ということが挙げられます また、えっと、被災地のトルコ南東部は、トルコに滞在するシリア難民の約 50% の150万人を超えるシリア人に加えて、他の国からの移民も多く暮らす地域です。また、えー、トルコの中でも農業や酪農が盛んな地域で、トルコの食を支える部分が大きな被害を受けています。えー、実際に被災地の様子、 の映像があるのでこれから、えー、動画を、えー、流させていただきます。<音楽> ありがとうございました。あの東日本大震災でも本当に被災者数の数が約2万人ということで本当に規模の大きな地震だったんですけれども今回 の, もの地図を見ても本当に広範囲で僕たちもあの中東によく取材を行くんですけれどもあまりにも広いというのが僕の印象でしたそういうところですぐにこうした緊急支援活動を再開することができたこれまでの積み重ねというものもあったということですけれども続いてもう一つ動画があるということですのでよろしくお願いいたします。 スラヒちょうどマラシとハタイ の, の地震が大きかった間にある町でどの家も家の前にいざという時のためにテント張ってる家が多い。庭庭ののの家自分の家の庭に 被害を受けたテラック倒れるかもしれないからで揺れればテントに移動。あの動画の中でも説明があったように、やはりあの震災最初の地震の後にもすごく余震が続いていて、あの。 すごく不安で眠れない日々を過ごしている被災者の人が多いというふうに聞いています。そういった方々は庭にテントを張って、いざという時にあにすぐに出られるようにしているというふうに、はい、聞いています。ありがとうございます。本当にまだまだあのそちらで被害が続く中、継続的な支援があのまだまだ現地で行われている最中だと思うんですけれども、いくつか写真もあるということで、そちらもお見せくださいはい。 えっと、そしたら続いて、えっと、パルシックが現地で実施している支援活動についてお話ししたいと思います。トルコはあの災害大国なので、災害対応のメカニズムも比較的整っており、トルコ政府がいろいろな調整役を担ってあの、被災者支援を行っています。 ただ被害の規模が甚大であることと先ほどお伝えしたようにシリア難民も多く暮らすという地域の特殊性もあり支援が届きにくいという人が多くいますそんな中でパルシックは特に支援が届きにくい人への支援を行っています、えー、右の写真はハタイ県からガジアンテップに移動してきたシリア人世帯です、えー 多くの家が倒壊して安全に住める場所がないため、ガレージで避難生活を送っています。家賃も高騰していて、借りられる家がないなど、そういった中でガレージに住まざるを得ないような状況、また、あの引っ越しもままならないので、支援物資が整、生活物資が整っていないということで、マットレスとか生活に必要なものを届けました。えっと、左の写真ですね。 にっこり笑っている男の子の写真。彼はシリア難民のパーディ君といいます。もともとガジアンテップ市内に暮らしていましたが、地震により家を失い、郊外でテント暮らしをしていますで、まあ。生活に必要なものが不足しているということで、マットレスや毛布などを支援して、右の写真にあるように、ようやくマットで寝られるというふうに喜んで、 あの自分でマットレスをテントの中まであの持ち込んでいたんですがあのつい先日訪問したときにも今も真ん中の写真にあるようなあの本当に簡単に組み立てただけのテントで避難生活を続けています。こちらは、えー、先ほどの動画にあったように特に被害が大きかったハタイ県の、えー、写真になります。 畑井県は200万人の人口のうち80万人が家を失ったとされていますで、ただ西側は比較的被害が少なくて多くの被災者を受け入れていますで、その西側の村にある女性組合が中心となって被災者支援を行っており、えー、右下にあるようなテントであの被災者が生活に必要なものを調達できるようなバザールという あの場所を開いていてそこにあの足りない物資を届けましたあの。何も持たずに避難をしたため中には靴もあの履かずに飛び出した人とかそういった人は靴が必要だとかあとは洗濯もままならないので下着もあの使い捨てにしているとか本当に普段の生活だったら あのすぐに必要ではないものがすごく必要とされています。こちらはラマダン中の炊き出しの様子になります、えっと。トルコだけでなくアラブ地域で3月23日からイスラム教徒たちの断食ラマダンが始まりましたで、えー。パルシックはですね、現地の支援を希望する企業と一緒に、えー、炊き出しのお手伝いを行いました。 炊き出しの時にテントに伺うと、逆に被災者の方から手作りのパンをいただくこともあったというふうに聞いています。トルコはもともとホスピタリティにあふれるおもてなしの文化が強いというのはありますが、ただ一方的に支援を受けるというのではなく、あの自分も何かをしたいという思いは、すごく大事なところであの大切にしていきたいなというふうにそのエピソードを聞いて感じました。えー、次が 被災地のの子子たちの様子になりますあの現在は学校は大部分では再開されているというふうに聞いていますが学校が崩れてしまったようなところは校庭にテントを張って授業を行うなどしています。そういった場合だとあの毎日クラスは授業は行えなくてシフト制とか授業の回数が減ってしまったりあとはまあ子どもたちがすごくトラウマを抱えていて。 不安な思い出を忘れられるような時間っていうのは、すごく必要とされているなっていうのは、活動の中で感じています。えー、では最後にですね、えー、カフラマンマラシ県での生活困窮世帯への食料配布になります、えーと。在宅被災者にガスコンロだったり、食料バスケットを配布しています。 特に地震によって仕事を失うなど、もともと経済的に困窮だ、困窮していた世帯は、特に脆弱性が増している状況があり、カグラマんマラしの市役所と連携して食料配布を行っています。 ありがとうございます。あの前半のこちらのトルコのお話でもありましたけれども、すでに脆弱な環境に置かれていたり、あるいは戦火から逃れてやってきた人がさらにこう被災をしたっていうところが、また今回 の, あの災害の大きな特徴かなと思うんですけれども、まあ、国境を越えてシリア側でも支援をされているということで、そちらの状況もお聞かせ願いい。ますでしょうか。はい、次にシリアの被災状況と支援活動についてお話ししたいと思います。 被災状況は死者が 5,900 人以上、被災者が880万人、移動を余儀なくされた人が35万人いるとされています。トルコと比較すると数は少ないですが、報道にもあの連日取り上げられていたように、海外の支援が入りにくいという難しさがシリアでの被災地支援にあります。被災地の特徴としては、 10年以上続く内戦により、社会インフラの多くが破壊されているというところ、また震災前から何百万人もの人が国内避難民となって、国連など、いろんな NGO などから支援を受けながら生活しているという状況にあります。 また、政府支配地域と反政府支配地域が接する境界地域にあるため、シリア政府の支配が及ばない地域への支援の遅れが指摘されています。通常ですと、災害が起こったら政府が災害対策本部などを設置して被災者支援を行うというものが、あのシリア国内では機能しないというような状況にあります。また 日本人も入域できないため、パルシックは提携団体を通じて支援を行っています。えー、支援活動については、まず最初に、一番あの喫緊に必要な医療品の調達と配布を行いました。地震が起こった当時は、すごくあの冬の寒い時期でもありましたので、ストーブの配布だったり、えー、毛布の配布を行いました。 では配布の様子になりますあの日本人が入域できないのですごく現地の様子っていうのが分かりづらくなっていますが提携団体がきちんと、えー、記録を取るなどしてあの公平に配布を行ってあのいます。こちらは、えー、避難テントの中にマットレスや寝具の 配布を行った写真になるんですが避難所を本当にこういったあの仕切りもないような状態で何も設置されていなかったんですが、まあ、せめてもの支援ということでマットレスや寝具の配布を行いました。また現在はですね、食料配布を現地でも行っています。ちょっとトルコに比べて 情報が少ないのが申し訳ないんですが、やはりあの日本人が入域できないっていうところもありますし、まあ、トルコでもそうなんですが、シリアもあのスタッフ自身が親族を亡くしたりとか、被災者でありながら、やはり政府とかそういったものが うまく機能しなかったりとか、いろんな状況で自分たちが緊急支援をしないといけないっていう、すごく、あの、大変な状況の中、活動をしています。で、パルシックはですね、あの、難民にとって一番いいのは、自分の国に帰って生活再建をするっていうことで、シリア国内支援に力を入れてきました。しかしながら、今回の地震で、あの、さらに、 あの困難を抱える状況となってどうしたらいいんだろうっていうふうに考えるところが多いんですがあの少しずつ何ができるかっていうのをあの現地 の, あのシリアの人たちと考えながら支援活動をあの続けていきたいというふうに考えています。 ありがとうございます。あの閉会でもあの当該地域に取材に行くことがあるんですけれども、やっぱりこう戦火にまして自然災害が起きてしまった、どうすればいいんだということは、僕自身も本当に何度も何度も受けてきた言葉だなと思い出しました。であの今回です、ね、このようにまだまだ緊急のフェーズにある活動ですけれども、今回の活動を始めてから、どのような広がりがあったのか、そして今後、どのような予定なのかということも最後にお伺いできますでしょうか。 今回ですね、本当に多くの方からあの支援をいただいたことですぐにあの活動することができました。も、えっともとトルコだったりシリアだったり中東に関心がある方のみならずあの東ティモールのコーヒーを購入していただいている方、スリランカの紅茶を購入していただいている方など、あの店頭に募金箱を設置したりとかチャリティーバザーを開いたり また企業からの寄付もいいいたただいてまいますまたパルシックは東日本大震災で石巻の方でも活動していたんですがそういった活動を共にしてきた友人たちだったりあとは NGONPO や、NPO、またニュースや報道を知ってあのご寄付をいただいた方も多くいます本当にあのすぐに対応できたのはそういった支援があったからこそで そういった思いを現場に届けることができているっていうのはすごく あ, のありがたいですし皆様からの気持ちがすごくありがかく嬉しいなと思っています。また今後なんですが今後は現地のニーズとパルシックの経験や得意分野を生かした支援をしていきたいというふうに考えています。トルコではあの非公式の 避難テントなんかに住むインフォーマルセトルメントへの支援だったり、あとは農業生産や生計支援を通じた復興支援に今後取り組んでいきたいというふうに考えています。またシリアでは、あの被災家屋の修繕支援だったり、生、え、計、ー、支援などの復興支援をあの行っていきたいというふうに考えています。 ありがとうございます。え今まさにあの続いている緊急支援活動について、ざーっとお話を聞いてきましたけれども、鎌倉さん、ここまでお話を伺っていて、どうでしょうか。はい、まずはですね、まあ、写真もそうですけど、動画を見たときに、私、震災直後かと思ったんですけども、実はあの1ヶ月。 ほど経った様子だったというのを、まあ目の当たりにしてですね。まずすごいショックを受けました。で、これからまだまだな。仲、ま、間、あ、パルシックさん、この復興期、そしてまああの経済的自立までのまあ、3ステップをこれからやっていくで、私はあの小栗さんがですね。あのどうなるのかわからないけど、あの市民の人たちと対応しながら考えていくというまあ、言葉に本当にこの未曾有の災害。 にすぐ答えを見つけ出しがちですけども、ま, あ、まさにこのパルシックさんの姿勢である人と人、市民と市民の対話を通じて最適な会議をこれから導き出していくのかなと思いました。で、パルシックさんのですね、本当にこののまの授業というの、本当目が離せないなと、はい、思いながらお話を伺いました。ありがとうございます。本当に今現在、まさにあの、 緊急支援活動が続いていて、これからも本当に10年、20年と時間がかかるということは、災害大国に住んでいる日本の方だからこそ分かることかもしれません。そうしたところにも目を離さずに活動を伺っていけたらなと思っております。え前半はですねもう時間が来てしまいましたので、ここまでとなりますが、後半はまたですねあの国内での活動であったり、小栗さん自身がどうしてこのような業界に関わるようになったのかといったお話も聞いていきたいと思います。NGO 世界を見つめて